そしておなじみのゲストをお迎えしています。はいえー、ショッピング、えー、ごぶんなさんね。何代もの<笑>というわけで焦げ付きにくい鍋の紹介としてカレードリアを作っているのですが焦げてね、えー、焦げづらい鍋とか言うけど普通に焦げまくってるやんけ今度のは焦がした失敗作じゃないぞココアケーキとかそんな感じの料理だからな間違えるんじゃないぞ<笑>焦げ付きにくい鍋ならすっと落ちてくれると思うんですけど まだダメなのかよ。やらせをしないための生放送ですからね。こんなことも起こりますよね。デメリットもろくに言わず、褒めることしかしない。企業案件の YouTube が多い中では、こういうのは希少でしょうな。お、鍋の方に大量に残ると思ったら、今度はうまくいったじゃないか。期待値と現実の制限派セット破壊は生放送の基本って。 今度は、シリコンのブラシがきめ細かい、謎のタワし的な物体の紹介です。クラウドファンディングのサイトをネットサーフィンしてる気分や、表面の泥だけを落としてくれる。落とし終うとここに少し汚れがつくんですが、つかないですが、これはたまたまやろ、ね。というか、撮影前にジャガイモを外に持っていって、土まみれにするくらいの仕込みはやっとけよな。なお乾燥はさせやすいようで、便利だけどいるかっていうと迷う、絶妙なアイデア商品でした。 お例のギザギザしない膨張やんこの商品も謎すぎて草なんだけど こうやって半分に切った後、裏返すと爪でくっつくそうなんですね。その状態で蓋をパチンと止めると、そのままランチボックスになるらしい。なんだこの、クソどうでもいいんだけど、これでピクニック行けたら楽しそうなアイテムは。そしてこれ、謎すぎる気候に飛んでいて、食べ終わったら、折りたたんでしまえるらしいんですね。もともと大した大きさじゃないのにそこまでして。 ミニマリストなのでもミニマリストでもこれはいらないんじゃないのピクニックにサンドイッチ作って持っていく習慣でもない限りエディオンの入り口のワゴンセールで500円で投げ売りされてても買わないと思う氷店さん、うかつに仕入れるなよ売れ残った後3000円くらいの福袋にしれっと混入させることになるからなというわけでみんな買うことになるダンボールストッカーの紹介ですな普通にアマゾンで買えばいいと思うんだけど キャスターはついてても、異常な高重心のせいで安定性は皆無だよな。軽ハイトワゴンを作ってる自動車メーカーは反省しろ。というか私もこれ持ってるけど、下を通して紐で結ぶのが面倒で、数日で縛るのやめた。 そして次は、電動カッターの紹介らしいです。ゴミ捨ての際、最大サイズが決められていることがたまにありますよね。それをクリアするために、ハサミで何十分もチョキチョキしないといけないことがあるのですが。おっと、引っかかった。そうです。その作業をちょっと楽にしてくれるんです。時給1000円ちょいの人にとっては、これに5000円払うくらいなら、自分でチョキチョキした方がお得だと思うんだが。こういう電動製品って、 買ってから1年も経てば、主にバッテリーが不調をきたしやすいんですよね。1年ちょいしか使わないと仮定して、そんなにたくさん布団捨てるの同じ値段で、バイブか電動オナホでも買うか、回転寿司に行った方がまだマシだと思うんですが。かかって全然切れねえじゃねえか。方式的に繊維と相性が悪いのはわかるんですが、生放送なら、事前にテストしておけばいいのに。さっきから、下準備の爪の甘さ、これがガバガバ。 これもまた福袋に入って、吉田製作所の開封動画でボロクソにディスられるんだろうな。プレゼン失敗なんだよな。メガネクリーナーの会社の人が、日本における、メガネの着用人口を知らないようなもんよ。そしてこの断面図、どうやら切り口の形状が特別ゆえ、素材の旨味を引き出せる包丁のようです。よし、切っちゃいけないんです。は穴に押し出す。 これが切り方包丁じゃなかったみたいですわそして食品そのものも紹介するようでとんかつじゃないよチキンカツだよいやで、ね、しっかりしたこの肉の厚みもありますし、はい、厚みってなんやねんペラペラやろもう歯ごたえもありながらもジューシーさを失ってないっていうねジューシーパッサパサに見えるんだけど これもしかして何十分も放置した餌にもこだわってまして、はい、木ず入りの餌なんかを食べさせることによって鳥の独特の臭みなんかをちょっと消しましてですね、うん、餌にこだわってるというのは素晴らしいんだが食べ物のレポートならせめてほかほかの湯気が出るよう演出というか撮影フローを組めばいいのにこの後もご注文はしていますお電話切らずにありがとうございまし た, ましたお電話切らずにそのレベルの言い間違いは誰にでもあるささてまた変わり種です両面たこ焼きフライパンですへ 天板をセットしておいてから、裏返しつつに部ずつ加熱すると、ひっくり返しの手間なく、羽根付きのたこ焼きが焼けてしまうという優れもの。たこ焼き界隈に革命を起こす、次世代のたこ焼きメーカーです。というわけで実践ですよ。キッチンタイマーで律儀に時間を測って、全然ダメじゃねえか。トランスミッションだか c v t のオイル交換で、 抜いて湯量調整するとき、あらかじめ多めに入れておくでしょ羽根付きのたこ焼きにしたいなら、あらかじめ多めに生地入れておけよと。生放送だから入念に準備してるかと思いきや、肝心なところが抜け落ちてるよな。でちなみに蓋は外しても使えますから、はい、結局、洗うのも面倒になるだろうから、蓋外して使うことになるんだな。<笑>じゃあ、普通のたこ焼き器でよくねえかと。そして、 週1ならまだしも、月に数回と食べないなら、冷凍食品じゃダメなのかと。最近の冷凍食品って美味しいですからね。料理と片付けにかかるコストを考えたら、わざわざ自作する意味は薄れてしまう。オイル交換は量販店でやった方が、はるかに安上がりでお得っていうのと似てるよな。 はい、延長ベルトもるす、ね。そうなんですね、はい。延長のベルトがありまして。うん、延長ベルト、延長ベルト。ここにありましたかね。えそのまま ?9。あとは ?5。 これくらい滑っただけだから、スタッドレスタイヤで急ブレーキすると、止まれるけどタイヤはロックするようなもんだから。そして、普通に指で引っ張ればいいと思うのに、プルタブも開けられますよと。でも手が濡れてたら滑って困るだろうから、あって損はしないと思うぞ。3500円分役に立つのかは知らんが。というか2階建てのダイソーに行ったら、キッチン用品のところに、似たようなのが300円くらいで売ってそう。なんかのシリコンスプーンまでついてくるじゃないか。 さっき残さず救えるって書いてあったよなそのために3000円も出すのかよ不要在庫から QVC さんを救えるんですよほら今の日本って潰れなきゃいけない会社が救われて残ってるじゃんというかさこれ穴が開いたまな板だと思ってたらさっきから重々肉が焼ける音がするんだそうですホットプレートなんですよこれマジでちょっと小さくねなんだろう吉田製作所の焼き鳥マシーンにも似たサイズ感というかさ 口がなないとか痛めてるるに落ちるだろマジそれな油の落としやすさやセラミックであることの優位性はあるかもしれませんが縁なしってクルコン e t c ドラレコなしの中古車かよあもちろん3つ全部付いてないって意味だぜ今新車を買う場合で考えるとブレーキホールドなしもしくは クルコンはあるけど自動追従なしなんでこれだけの空間があるのに肝心のプレートをこれだけ小さくしたんだ日本の k ハイトワゴン見てみろ誰も使わないヘッドスペースのためにどんどん横転しそうになってるじゃないかそして定番の水だけで汚れ落ちるシリーズおおきれいにぶっちっぱべちゃべちゃしてしまってそれで買うのやめとこうってなったら 回転寿司のあれみたいになるぞスシロろ以外見知らぬ人の隣を勝手に指定されて嫌なんですけどせめて一覧みたいにしてくれないんですかねここで唐突に聖地が巡ってきましたぞはしません一度歯が入ってしまったらス、うん、ーッと歯が降りていってくれるんでまあ今まで 言いたいことはわかるんだが、やっぱり草切れやすいのはいいと思うんですが、ギコギコしないって言っておきながら、視覚的にああするのが面白すぎるんだよな。スマホ用のフックでタブレット支えるのは無理があるやろ。究極の物理技で、地震を検知してブレーカーを落としてくれる装置もあるんですね。いろいろと動画をリサーチしたのですが、ガバガバと言われる割には、ネタにするほどのものは少なかった印象。 テレビショッピングってなんかバカにされがちというか古臭い印象があるんだが実際出てくる商品もそもそもの必要性や機能性に疑問が残るものが多くあるし演出としての爪の甘さは指摘してきた通りだしかし Amazon で調べたら安物製品がうじゃうじゃしててどれを買えばいいのかわからない買ってみたらゴミだったということもよくありますよね中国業者なんか買ってもそもそも発送通知は出すくせに 届かないことありますからね。商品の品質担保を考えると、今の時代であっても、テレビショッピングの強みは残っていると考えます。商品ごとに区切って、YouTube チャンネル作って、そこでも売ればいいのにね。というわけで試験的に作った、QVC の福島さんの、ガバガバシーンまとめのまとめでした。